今日はこちらの新型のシビック EH-EV 私も非常に乗りたいと思っていた車なんですがこちらの車の試乗インプレッションをしていきたいと思いますで、この車のハイライトはなんといってもこれからのホンダの中核を担う新エンジンですまあ、そちらを中心にこの車の 動力性能を主にご紹介をしていきたいと思います。で、この車は LFC という新しい EHEV の2リッターのエンジンを搭載したということで、ユーロ7、それから北米ですと、レブ4の排ガス規制を 通すという2030年の排ガス規制に対応したエンジンになっています。で、後ほどエンジンについての細かな詳細については、またレビュー動画でもご紹介しますし、まあ、以前も新エンジンご紹介させていただいたんですけれども、まあ、実車を見ながら今回はまあご紹介をさせていただくつもりですので、まあ、そちらを見ていただければと思います。 で、主に今日はこちらのシビック e h e v の動力性能運動性能、まあ、その辺を主に見ていこうと思うんですけれども今こうやって止まってるんですけれども止まってる状態でエンジンがかかるということがほとんどなくなりました。で、これは、 今回、リチウムイオンバッテリー自体の容量というのは72セルで変わらないんですけれども、ホンダが今までリチウムイオンのバッテリーの劣化っていうものをある程度気にした上で、バッテリー残量というのをある程度残していたっていうのがあります。ギリギリまでバッテリーを使ってしまうと劣化をしてしまうということがありましたので、でも今回、ホンダはその劣化という バッテリーの寿命というのをある程度予測できるようになったということもあってギリギリまでバッテリーを使えるようになったというのが今回この EHEV のハイライトでこういった走りにおいて反映されている点になりますでほとんどエンジンがかからない、まあ、今エンジンかかってるんですけれどもほとんどエンジンがかかりません少なくとも止まっている時は ほぼエンジンジがかからななないいいいと言っってていいような状態になっています今エアコンを入れてるんですけれどもエアコンを入れていてもほとんどエンジンがかからないということは春先であるとか秋になった時に、まあ、ほぼほぼエンジンがかからないと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいバッテリーを使い切るといった制御に今回切り替わっているという。 のがこの l f c をまず走って実際乗ってみて走った時の大きなポイントになりますで2つ目はまず次はこの車に乗ってみると EHUV の大きな革新的な進化を感じることができるでしょう非常に車のこれ 出力エンジン自体は141馬力で出力が4馬力ダウンしてるんですけれどもトルクは182ニュートン以前が175ニュートンだったと思うんですけど182ニュートンということでトルクが今回上がっていますなので瞬発力としては非常に高くなっているというのが、まあ、予測されるというところがまず1つありますでクランクコンロット ま、それらの合成を上げる。ステッパーゴンでは NV 対策という意味でクランクの合成を上げるということをしていたんですが、こちらのシビックはトルクが上がってますので、東内圧力、PMAX と言うんですけども、東内圧力、最大視圧が上がっていますんで、合成の確保が必要だということで、コンロットとクランクの強化が図られています。なので、もちろん NV ということで、 エンジンからの放射音、エンジン騒音というものも抑えられてるんですけれども、同時に出力向上ということにも、まあ、寄与していると、まあ、いうことになっています。なので、このエンジン出力、141馬力で180ニュートンで、モーターは14というモーターは基本は変わらないんですけれども、やはり IPU、それから、C、PCU、その辺の進化、 それからバッテリーです先ほども言いましたがバッテリー自体 の, その使い切るという寿命予測がある程度できるようになったということで、まあ、今まではセーブ って い, たっていうのが現状だったんですけれども、まあ、劣化をできるだけ促進させないということがもちろん商品性の価値として重要なことではあるので、まあ、劣化をさせないということに対して重きを置いてたんですが、まあ、そこがある程度ホンダの中では構築できたということでバッテリーを使い切るという方向になったということなのでもうそこがとにかく走りという意味で大きく変わってバッテリーをとにかくこういった低速において。 まあ、高速、まあ、これから走りますけどもこういった一般道においてはとにかくバッテリーを使い切るエンジン自体はこれは全域ストイキメトリーということで今回お伝えしているんですけども実は収束域エンジンの負荷に応じ る, 応じて る, 応じるところもあって中負荷領域において ストイキメトイメとということになってますなのでエンジン の, こ の, 下, の下の領域意外と軽負荷の領域においては BSFC 自体はやはり悪いというのがやっぱりありますでこのエンジンのハイライトはとにかく中負荷高負荷領域でのストイキ燃焼を実現させたというところがありますので、まあ、その辺をできるだけエンジンで使い切るで下の慣れないエンジンの得意じゃない部分に関してはモーターでアシストするという。 でこのリチウムイオンバッテリーをフルに使い切るという制御に変わっているのでもう走った感じというのは全く別物の車になっていますもう今までの EHEV とは全く思えないで今これから高速に入っていくんですけれどもここがまたこのシビックの、まあ、このシビックの 特性ということになっていくんですけれどもこれが今度ホンダの中核のエンジン、まあ、これからのホンダの中型車にま乗っていくということを考えるとものすごくこうワクワクするでこうやってステップこの疑似的にあの変速してくれるというところもものすごく車がピュアです正直言って。でこれも カタログのスペックなってもう当てにならないよねっていうところが正直なところなんですけどこれですうんうんっていうもう今までのこうホンダの車とはもう全く違う車になってるっていうことですで僕もこの EHEV の LFC のシビックあのまあマクロするんですけどもう正直 あの、これに悩んでたってところがありました。だから、ステッパーゴンどうしようかなっていうところもあったんですけど、いやー、これもうね、はっきり言いますけど、もうね、100倍シビックのがいいですっていうか、まあ、もちろんね、カテゴリー違うんですけども、これエンジンが、これ全然、基本骨格は同じエンジンなんですけど、全くエンジンの面白さが違うっていうこそうですね。で 動力性能も全く異なるということになるんでいやこれ制御がこれだけ変わる制御が変わっただけでこれだけ車のパワーユニットの特性が大きく変わるということにものすごく僕びっくりしてるんですけれどもあのインサイトも結構こういった感じだったりするんですね。FCX のクラリティ なんんかもうこういった走りをしてくれるんです結構電気自動車っぽくて、まあ、当然ながら車も軽いっていうこともありますのでバッテリーで走る EV で走るその巡航可能距離ってものすごい長いんですけどこれはもうねそれの上をいってるっていう感じですね。 でさらに、まあ、このシビックが出たことによって P ヘブなんかもより進化していくと思うんですよ、巡航可能距離が、まあ、かなり伸びているという現状があるわけなんですけど、より一層巡航可能距離が伸びていくであろうということが、まあ、予測されるわけなんですけれども、これ、もうハイブリッドっていう感じではないですね、正直言って、もう本当に電気自動車みたいな、でも電気自動車なんだけども、この電気自動車でありながら、なんかえあたかも NSX みたいな、ピュアな。 走りを感じるでこれ普通のノーマルモードですよでスポーツモードにするとよりこのリニアシフトっていうのが変わりますいやーこれもう黙ってたらスピードがものすごくねすぐ乗っちゃうんで結構お巡りさん気をつけないといけないまあそのぐらいの走りですもう車が これね、外人あの、国米オブ・ザ・イヤーということで、まあ、ガソリンエンジンはこのシビック自体が国米オブ・ザ・イヤーを受賞したわけなんですけれどもなんで日本でこれで売れないのかなって思っちゃうぐらいでも、この車が出たことによってまた日本でもこのシビックの EHB、C セグメントのこのセダンというものがまた 売れるるようになななんじゃいいかなって正直思います僕ぐらいの世代ですと、まあ、正直もうやんちゃ世代ではないわけなんですけれどもこの車はそのでも大人でもまだちょっとこうやんちゃやんちゃしていきたいなって思うようなでももうちょっと年齢もあるし子供もいるからねっていうことでなかなかやんちゃの車乗れないっていうこともあるかもしれないんですけどこの車はね 両方達成してくれますやんちゃな車でもあるし、すごくプレミアムで上質な走りをする車でもあるんですけれども、はたや、すごく車がピュア、ここです、すごい<笑>、上はね、さすがに、まあでも伸びます、相当結構伸びます。上は伸びますけれども 今までは、とこと頭打ちなところがあったのが上がかなり伸びるようになったで下の瞬発力というのはもう バ, ッテリーのバッテリーの電力をとにかくいかんなく使うということもあるからもう全然別物になっています、トルクは315ニュートンというのは変わらないかもしれないけれどもその315ニュートン出てるその出し方ですよね、そこの瞬発力というのがもう全く違うということかと思います。 でこれは l f c って VTEC が今回廃止されています、すべて VTEC の制御になっているということがあるわけなんですけれども、でも、この車はとにかくハイライトなのは、DI であるということです、新しくまたこの l f c になって DI になった、かつ多段噴射になった、で高圧噴射であるところ。 35メガパスカルというガソリンとしてはもう異の高圧噴射になったっていうことですで高タンブルでより均一横混合燃焼ができるようになったっていうことですそこがこの車のエンジンのハイライトでありかつ中負荷高負荷領域において中負荷領域ですねおいて 高域燃焼を実現するということで、この中負荷高負荷領域の燃費が非常に良 い, いということですね。でも、これだけスポーティーな走りができるとまあ、いうことがものすごく、その今までのその車の概念を大きく、こう覆している車とまあ、いうことになるわけです。n1 の rs の 6mt もやっぱりこれまでの。 ホンダのののスポーツのトレディショナルだよねっっていうのがあったんですけどこれはもう今までのホンダのトレディショナルというのじゃなくてまた新しくホンダのスポーツの価値新しく生まれ変わって出てきたっていうことです今までこういった車がなかったのでこれがこれからのホンダのスポーツハイブリッドスポーツになると。 すすごいですこれこれはね面白い、まあ、NSX みたいにこうドカーンと来ないんですけど で, すでもねなんかこう NSX じゃなくても全然満足できるこれ400万ぐらいの車なんですけどもいやーこれねすっごいいいです、まあ、今日全然話がまとまってないんですけども、まあ、とにかくまずこれファーストインプレッションで私こう乗せてもらって とにかくこの車の車楽しさタイプ R が今度出てくるんですけどタイプ R ってもうある程度どういったキャラクターの車なのかっていうのはもう分かってるっていうのがあると思うんですでもこの EHEV のこのシビックっていうのは今までのホンダの車のバリエーションになかったまたそのピュアなスポーツのカテゴリーになると思うんですよね 今までなかったホンダのスポーツのバリエーションがまた一つ新しい価値としてこう出てきたこれトヨタの車にもなかったような走りですトヨタの車には全然ない走りですこれはまあ今まではだからトヨタがいいよねホンダがいいよねみたいなあの THS2 がいいのか EHV がいいのかっていうような話程度に収まってたんですけどもうねここまで車が変わっちゃうともう 圧倒的にもうう EHEV ねっていうやっぱりエンジンのホンダだよねっていうもうそういった価値観の中に支配されてしまう<笑>そういった車になってます正直で僕自身この車もうマニュアルか今度じゃあ、えー、こっちはゲート式の、えー、こちらボタン式の。 まあ、オートマ2ペダルになるわけなんですけどもうマニュアルがいいのか EHEV がいいのかっていうとガソリンのオートマがいいのかマニュアルがいいのかってい う, もう価値観とはねまたね 別, 別ですで僕はマニュアルよりもこの EHEV マニュアルも好きなんですけどこれ別にマニュアルじゃなくても EHEV で十分に満足できる最後にもう1回加速していきたいと思います これ、パドルで減速できたらすっげー楽しいだろうなと思うんですけど、あくまでもパドルはこれ、減速、回生ですね、回生力を高めるための減速シフターになります。いや、これはね、やっばいです、本当に、正直言って。これはね、完全にね、スポーツカーですね。EHEV だからって言って、 ちょっとスポーツしてる程度なんだなっていうねそういうねレベルじゃないですちゃんとトルクももちろんあって瞬発力も今まで通りあるんですけれど上の伸びも今までとは違った伸びというものをしっかりと実現しているいやこれはまた新しい価値というかいや本当にこれね欲しいですもうこっちにしようかなっていうのをボクシー開発してこっちにしようかなっていうぐらいいやこれだったら あのー、防天長に言って、これくださいってちょっとね、はっきりと言えるかなっていうぐらい、これはね、いい車です、正直。今ちょうど高速の料金所の手前止まりましたけれども、見ていただくと、これだけ加速して加減速していて走ってきてるんですけれども、エンジンが全くかかりません。 で今平均燃費としては 14.7 ですそこそこ踏んで走りましたけどそれでも 14.7 です WLTC モードだとえっ、ー、とリッター24キロですね走りますけどまあこれまず乗り出してまだ24キロぐらいの状況なんですけれどもいやーこれねいいわこれ<笑>いいわ、ね この加速、この瞬発力っていうのも、FF だから、こんなトルクあったら、もう、コえるスピンてちいってあの、路面にトルク伝わんないじゃんって思うんですけど、いや、これ、すごくね、トラクションもいいです、正直。r ルピゴのステッパーゴ乗ってる時は、やっぱりねあの、トラクション不足、すごく感じたんです。でもこれやっぱり シビッックのプラットフォームが乗ってるからあのタイヤもね235っていう極太タイヤ履いてますのでやっぱねそういった意味ではでこれミシュランのパイロットスポーツ入ってるんですねプライマシー4履いてますんで、まあ、そこそこのグリップタイヤハイグリップタイヤ履いてるんですけどやっぱねそういうのもあって後ろがマルチリンクだったと思うんですけどもマルチリンクのメリットっていうのがすごくあって、あのー、後ろの アンチスクワ ー, ート力っていうものを使うことができるんです要するに後ろがこう沈んでしまう FR の足回りはダブルシボーンだったりマルチリンクだったりする理由っていうの が,、まあ、後, ろが後ろで駆動すると。 後ろがこう沈み込み込ますそうすると沈み込んでしまって反力かからないとトラクションが伝わらないっていうのもあるし乗り心地が悪いっていうのがあるわけなんですけども、まあ、そういった意味でもこうアンチ ス, トークスコート力を使うっていうことでダブルシボンだったりマルチリンクだったりを採用されるっていうことがあるんですけどこれは FF だけどもやっぱ後ろのこう浮き沈みマルチリンクなので浮き沈みが少ないでフロントのトラクションがこうかかるということに多分寄与してるんだと思うんですけどこの。 3 1 5ンのトルクっていうものをしっかりと受け止める車体になってるから別に FF でもこのユニットトルクこれがありすぎるっていうことはねないかなと思います今のところホイールスピンって全然してないのでまあ08進からだともちろんポアクセル全開するとスタビリティコントロールを切っちゃえばもちろんホイールスピンはするんでしょうけど 全然トラクションがす、ね、すごく、ね、いいですね全然こう空転するような感じっていうのも一切ないからすごくこの車体とこの、ね、EHV ユニットというものがものすごく、ね、合ってる本当にいやこれはねすごく、ね、いい車です正直言ってでこういった 下道においては、今までは高速道路では全域ストイキメトリーということで、エンジンをとにかく中負荷、高負荷をぶん回して走ろうというのが一番こう効率が良かったわけなんですけども、今度この下道に来ると、もうこの二面性っていうのがこの半端なくて、もうエンジンかかんないんです、ほとんどん。で、これ今バッテリーの残量自体は見えないんですけど、エンジンが全然かかんない。 まあ、エアコンよりも暖房の方が電力の消費量としては激しいんですけれども全然、かかんないです。 だからこういった二面性があるから、まあ、僕ぐらいの年代40半ば後半ぐらいの人でも全然こう受け入れられる車だということですねタイプ R になっちゃうとやっぱりガソリンエンジンだということがありますのでやっぱりこうどうしてもある程度その快適性というのはもちろん今の車なので確保されているというところはあるんですけれども EHEV のこの静粛感この二面性というものを知ってしまうともうこの45歳 半ばぐらいの人僕はもうタイプ R よりもこの EHEV の方がもう全然いいなって思いましたこれまあサーキット出しるとちょっとこう上の伸びが足らないっていうところがあるからそういった意味ではちょっとこう物足りなさガソリンに対してのちょっと物足りなさっていうのはもちろんこう残るかもしれないんですけれどでも瞬発力っていうものはもう全然申し分ないぐらいにありますんで、まあ、そういった意味においては ものすごくこれは楽しめるとにかくこれワインディングとかで走ったらものすごく楽しい車だろうなって思ったりするわけなんですけどもいやーこれはねいいですとにかくこれワインディングベストワインディングまでをとにかく攻める、まあ、サーキットでも全然これ走って楽しい車になると思うんですけれど、まあ、とにかくもう街中で使うっていうことを行動で乗るっていうことにおいてはもうすごいいかんなく楽しめる車に。 なってんなっていうことをものすごく、まあ、僕自身感じた次第になります。まあ、EHB のでこのようにちゃんと車線路、えー、が逸脱ブラインドスポット踏み間違いの衝突ブレーキだとか衝突軽減とかもうそういったものもしっかりと、まあ、ついてますんでいやこれはね 燃費がまた 15.4 まで上がってきましたんでこういった下道の混んでる道とかですともうとにかく何回も言いますけれども今回このリチウムイオンバッテリー自体がフルに劣化寿命を予測ができるようになったのでフルにバッテリーが使えるようになったということですね。まあ、そこがものすごくこの経済性と、 走りとがしっかりと両立されてる車になったということでいやこれはもう間違いなくね回ですこの車は本当にすごくいいなと思いましたはいということで今回はこちらの新型シビックの EHEV、まあ、こちらのまずの私のファーストインプレッションについてご紹介をいたしました当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますまた最近では車ののガジェット系の